はいみなさんこんにちはまおですちぇですスクランブル、はい、あのいい方のボール採用で一、はい、つバーディーを取るごとにその飲み物とかおつまみ代を1000円プレゼントします円<笑>ちょっと頑張ろ う, 張ろうはいロックホール終わって、はいはいはい、ワンバーディー じゃ、あパターだけゆかちゃんちょっと参戦します。あ、はい。三人でパターでは、ちょっとバーデーの可能性も上がる。お願いします、ゆかさん。はい。お願いします。一番初めに打ってラインどうしよう。はい、頑張るぞ。えいえいおー。<笑><笑><笑> ありががとととううちちゃゃんん見ならそう言った頑張る、ねうんだ山本。 ありがとうございジ G <笑>です。は ピンチ。乗ってるは乗ってるのはいおーどっちも遠いいします別の妹助っ人まおちゃんの妹さんのお、いいいい感じおお。惜しい惜しいもう 強ければ。おっしし。おお。うん。ありがとう。来たんじゃない？来い。うわあ。うわー。<笑><笑><笑>大丈夫ですよ。姉が。姉が。はい。姉がしっかり決めてくれるんで。お願いします。山本さん。 やばい、いいいいいいいいた<笑>緊張ですね<笑>いけいけいけいけいけいけいけ惜い<笑>しかったですね。欲しかったですこの3人はやっぱり 可能性はやっぱ上がりますね。うん、ゆうかちゃんのナイスタッチか、うん、分かりました。とここあれですね。二人にしっかり乗せてもらって、そうですね。バーディーチャンスを作ってもらいましょう。もらいたいですね。こんぐらいにしてもらって。<笑><笑>忘れ物が。忘れ物は？って<笑>結構あるよもう。これ次の方とかでも使いそうだっっよね。 おおいおーい召しりがいいいいよ めちゃくちゃゃくいいいいいい、いい、寄ってる寄ってる。これは近い。いい跳ね方、した。おなんかまだ動く天才ですかえぇ。いいかな。2個目のバーディー来る、うん、来るよ。3人おるもんね。<笑>うん、長めだったもんね。おおこれはやばい。これはすごい。 ゆうか選手。<笑>なんか<笑>この距離だけどすげえプレッシャーになっちゃったね。逆にプレッシャー。ナイスナイス、イ, スーイエーイ、やったー。素ナイス、ありがとう。上手。なんかプレッシャーも。 うんしっかり打ってきた<笑>よかったー来てあの距離外したことあるからプレッシャね<笑><笑>しかもショート<笑>いつもないつもプ<笑>レッシャーでとかじゃないか<笑>いつもビュ<笑>ーティーみたいなね<笑>そう<笑>長い方が得意だ、ね、確かにそうそうそうそういいですねあ最終ホールですね持ってきましたねはいチューナ一個の、ね、エバーディー持っ、うん、たんだおっと <笑>おっとちえちゃんの言<笑>ちちったところも見たことないからさ。ち, マちゃんったとこない見たこと どれに言ったた<笑>ない顔が赤くなるぐらい、ね、こな一番最初はがお酒覚えた頃。 にあるるんんんやそその時めっち<笑><ー><笑>時めっちゃササポポーーートトしてててくくくれななななないい で, でもさ、普段はは変わらけだだイメージ本当にもう最後はなんだパー5っぽい。うん イメージ的にはじゃあここ取って3000円だとして何を買うんですか3人でまず飲み物うんうん、おつまみつまみスイーツスイ余ったら何かな、ね、余ったら雑誌でも買っちゃう<笑><笑>雑誌やっぱ ゴルフ雑 誌, <笑>雑誌、ね、今日の反省でもしようナイスショーです。 ん ー, ー, ー, ー, ーちゃんは今トイレをましてなみに。前回ののの撮影の時の帰りも 車で何度か漏らしそうでした笑本当にうまかった<笑>ト<イレ><笑>すごい怒られましたトイレ言われなかったら<笑><笑>あ、過ぎちゃった<笑>ああ、なるほどね最後も無言で、ガチな無言だったよね<笑>ずっとお問いよったよね<笑>途中渋滞してたんですけどあ俺が食べてる悩んでた<笑><笑> ショートですよし。 いちゃう、ねうん、ちょっときないっっとと…えり下りの。下り下り そうだねくらい長くあの影ぐらいそんなの柄弱いけ、うん、あ、もうちょいや、うんはあ 内側ぐら い, このぐらいうん内はいお疲れ様ですありがとうございました はいお疲れ様ですお疲れ様ですそんな感じで後半お疲れ様でしたは い,、はいはい、いえっ、ー、と結果はバーディーが2つで、ま、この後の飲み物代とかはい、はい、2000円分ありがとうございますプレゼントしますんではい、います、はい、まって感じで、ま、ちょっとラウンドは終わりましてお泊りってことであのカメラをお渡ししますんで、はい、自由に知恵まおチャンネルみたいな感じではい 何撮ろうかな。こ<笑>んなところやここ。こん な,、ね、<笑><笑>んなとこ。おーおー、それは視聴者さんはすごい嬉しいと思うんで。最近読まれる病気。寝言言うらしいですからね。<笑>楽しみまあ視聴者の皆さん楽しみにしてもらって、はい、で三人もあのせっかくなんで楽しんで。 もらって明日帰るって感じで、はい、ラウンド編は以上になります、はい。ありがとうございます。皆さんありがとうございました。応援ありがとうございました。ありがとうございました。ジェイちゃんのファンフェイターね。好<笑>感度アップ。高<笑>感度アップ<笑>あ。ありがとうございました。バイバイ。